まよまでらかさ一し 竜のことで思いっきり遊んでる。 すぐ捕まえました い, いけないわ、えーうんうん、いけない飛ばし だ, だったっい ら, ら, らいいしわらず最後の攻撃的な戦線にやるな壊れてるチャイムにしわらずにもう解放したいよよしわらずは最後までいくわいけない あやるなあなたたちの番組すでに戦力で進撃を逃すためですわ止まりなさい離してはいけない ただすぐにうまい いあなただいきそうだしう。 いいよ <-huh> <笑> あなたたちの番を見つけたい よろ、ねまま、し, し, しくお願いします。 はいくつか後ろを出てくる。 今日で世界は終わりです。なんか 全力で戦死してください こ最高の戦い いやくごく の, のをりをもらうな。<Hellcat> 正確にてわあなたたちが。 アジの塩をついてくれ 展開いつまで耐えられるかいくぞそしておいでのために話してやる終わりにしましょうあなたたちの番が開けるわけにいかないメールだイツいきましょう まだ負けるわけにはいかないな。